今起きたばっかでしたね寝起きでしたね寝起きでした、ね、<笑>さあではあの二方の想像通り我々は耳かきに行きたいと思います<笑>いでは、えー、時間も時間なのでタクシー捕まえますか タクシー捕まえて地下で行っちゃった方が早い可能性がなんかもう西門に行くならもうそこまで行っちゃった方が早い住所わかる住所さっきのね、見たサイドで書いた help. きんちょうせん。 you <laughs> やばっいやクバク 鼓膜触られてるややばっ綺綺綺麗麗た耳の音も鼓膜いやった耳いく笑らいながら鼓膜いじられてる。 ちょっと <笑>, 笑いながら駒食いでい、ね、は<笑><笑>は い, い, じい、ね、<笑><笑>はじゃない<笑> い<笑>すごい！めっちゃ気持いです。みんなまず1回やってもらった方が概念に変わる。なんかすごい！みんなでグリグリなんだろう？なんか？耳かきさこうやって取るもんち、ね、と思って、うん、なんかさね。ビビーンみたいな。なすごい！泣きくられしるすか？あっちの方。 まあ、それが分かりづらいけど、とてもおすすめです。あたし